骨伝導マイクで録音しています。電話を録音することができます。ある程度小声でも録音できます。